画用紙とお花紙、チラシ簿を使って作る、とっても簡単なヒガンバの作り方です。八つ切り色画用紙を15センチ幅に切ります。それをさらに半分に切ります。1枚分から約3つの花を作ることができます。15センチの方を半分に折り、幅 7.5 センチにします。 輪になっていない方から切り込みを入れます。幅は三ミリくらいで真ん中まで切ります。三回目は切り落とします。これが三本で花一つ分です。広げたら真ん中の折り目がわかりやすいように印を入れます。印のところに糊をつけ。 3枚を貼り合わせますこの時間がだいたい同じぐらいに開くようにしましょう先の方を人差し指と刃の部分で挟み外へ向かってしごくと画用紙が内側にカールします。6枚ともカールしたらお花紙 1/2 枚で真ん中の部分を作ります。 3ミリぐらいの幅に細く裂いたら、手の中でふんわりと丸めます。これを先ほど貼り合わせた画用紙の真ん中に貼ります。この時、中心をしっかり押さえておきましょう。茎は緑色の紙で作ります。 型紙を使う場合は、A4 コピー紙にプリントアウトして、周りの白い部分を切り取ってください。45度回して線がまっすぐになるように置いたら、線と平行に両端を切り落とします。裏返して、巻き終わりと両端、巻き始めの部分に糊をつけます。巻き始めのところに、 用事を真横に貼り、糊が乾かないうちにしっかりと巻いていきます。もし途中でノリが乾いたら付け直してください。のりが乾いたら端に3箇所切り込みを入れて開きます。開いたところに接着剤をつけ、鼻の裏から貼り付けます。これで出来上がりです。 ワイヤーを使う方法よりぐっと簡単ですが、遠目で見るとちゃんと飛眼花に見えます。たくさん作って飾るのにぴったりな方法です。